6代目です。今ですね、あの、メール便とかのために、黒猫トヤマトビジネスメンバーズというやつで、要は、伝票送り場をですね、パソコンで簡単に印刷できるというやつです。これがメール便の台紙になります。シールになってます。これは、あの、黒猫の方で無料でもらうことができます。これにですね、印刷をちょっと色々練習しながらやってたんですが、どうやっても、 ずれるちょっとずつ下に下がっていっちゃうという現象に悩まされております一応ですね調べると Mac 対応まあサファリのブラウザならば大丈夫ということなんですがなかなかうまいこといきません Mac が悪いのかブラウザが悪いのかプリンターが悪いのかちょっと分かりませんけどなかなか改善できずに悩んでおりますシールの位置が悪いんじゃないかなとそういうふうにもちょっと勝手に思ってるんですけど そうでもまあないんでしょう多分うちだけかもしれませんしなかなか改善しませんあの Mac の中にぶち込んでいる Windows で印刷しようとしたら普段はその Windows から印刷できるんですけどどういうわけこれ印刷ができないプリンターが反応しない何ででしょう悩んでおりますわかる人ぜひコメントくださいお願いいたしますそれでは6代目でしたご視聴